今日はね、コラボと2と夢のさんを支える会っていう、あの、リスト、賛同者のリストが出てるんだけども、あれ見るとね、結構童話関係の講演やってる人がいるなっていう話です。まあ、このコラボネタね、いろんなチャンネルがやってるからね、なんかね、多分再生数稼げるから、あどんどん参入してるんでしょうね。なんで、うちのチャンネルでなんかあんまり愛にやりたくないんだけども、ちょっと気になったんでお話ししますね。で、あのリストね、先頭から見ていったんだけども、そんなね、知ってる、 ってる名前なかったですよただね、谷口真由美さん、あの人だけは僕知ってます。えー、あの解放同盟系の団体の役員なんで、まああの人はもろに解放同盟系ですね。で、先頭からね、僕はあの、グーグルで検索してみたんです。えっ、ー、と、キリ夏樹さん、ブラックオアドアで検索すると、えー、高山文彦のね、どん底っていう、まあブラック関係の方の帯書いてるんで、まあ、 あの、モロというかですね。でも、一方見てみるとですね。人権とブラック問題って言ってね、これはあの共産党系の本なんですよ。こっちも書いてるので、まあこれは解放同盟系っていうわけでは必ずしもないですね。で安藤優子さん。この人は自治体のね、人権関係のあの、講演やってますね。で、北原みのりさん。この人はどっちかってヤンプとかそっちの方ですよね。で、高里鈴代さん。 まあ、この人はもうもろにあのヒューマンライツ、ブラック解放って言ってね、解放同盟の機関紙に記事書いてますね。で、前田加子さん、この人はね、あ、この人もね、なんか甲賀市のあの、童話公演やってますね。あとは浜田恵子さん、あ、この人も和歌山のなんか童話公演に出てますね。 で、谷口真由美さん。まあ、この人は一般シャダー本人、ブラック解放人権研究所の役員なんで、まあ、もろ、もろに解放同盟系の人ですね。まあ、まあ、とりあえずね、最初ちょっとサンプル調査したんだけども、まあ、これだけでも結構な割合で入ってる。ただね、後半の方になるとね、この、この在日というかコリア系の名前の人が増えてくるんで、まあ、ちょっとその、 同和関係のビジネスやってる人と、あと、あの、コリア関係の人。まあ、それがいろいろ混ざってるっていう感じで。ただね、もろにね、この解放同盟系っていう人はね、そんなに入ってないのかな。なんか共産党系の審判パシ、シパの人なのかなっていう人も結構混じってるっていう感じで。まあ、いろいろ混じってるんですね。で、まあ、何かグループとか言われるんだけども、まあ、これはね、 まあ言ってみれば職能集団というか、まあどの業界でもあるんだけども、同じ仕事やってるとね、その業界内で顔合わせるんで、まあ皆さん多分顔なじみなんだろうなっていうところですね。で、なんでここまで必死なのかっていうのは、やっぱりこの、二刀、 夢野さんと同じような商売やってるからでしょうね。その人権関係で自治会からお金もらったりだとか、あるいはメディアに出たりだとか、で、公園でお金もらったりしてるんで、で、ここでね、もう二刀さんが叩かれて、まあこう、まあさらにはね、こういう系統のビジネスについて、こう批判が広まると、もう大変なことになってしまうので、それで必死なんだと思いますね。でね、こういうビジネスをやってる人の心理、どんなものかっていうところなんだけども、 まあ、いろいろですよね。あの、本当にね、金儲けとしてやってる人もいますよ。もう確実にもう金儲けだっていうふうにね、分かってやってる人がいる。あの、普段はね、なんかね、本当に公演とかではいいことを言ってるんだけども、まあ、いざ僕と一対一で話すときになると、なんかあの、この、あの、その、童話事業は儲かる。 儲かるでみたいな話をね、あの、話してたりとかですね。あとちょっと噂に聞くとね、なんかお金もらえるよとか言って部落の人を誘ってたとかね、そういう話も聞くんですよ。もう誰っていうこと、まあいずれ話してもいいかな、このチャンネルで。だから、それ表と裏ってやるんで、なかなかその本心っていうのは読み取れないんだけども、まあまず言えるのは確実にお金儲けとしてこういうことをやってる人っていうのがいる。やっぱり人権とか童話とかっていうと、やっぱ自治体が相手にしてくれる。 で、まあ企業に対してもなんかね、こう圧力をかけられるっていうところがあるんで、こういうことでお金をもらってる人がいる。で、一方でやっぱ純粋の、純粋な気持ちで、えー、いいことをやってるんだと思って、ここにね、は入ってくる人っていうのもいるんですね。ただこれもなかなか難しい問題でね、やっぱ企業とかがね、まあ最初はその、同和関係でね、イチャモンつけられて脅されて、解放同盟なんかと付き合うようになったんだけども、だけどその、 自治体とかね、企業とかがこうやって付き合ってると、ああ、もうこういうね、あの、立派な企業が関わってるし、自治体も参加してるんだから、これはいいことをやってるんだっていうふうに、まあ、はたかでは思って、そうやって入ってくるっていう人もいるんですよね。で、まあ、ただ、中に入るとですね、やっぱりちょっとドロドロしたものも見てしまってですね、それでやっぱりやめたってなって出てきてですね、この、 あの、うちのチャンネルに垂れ込んだりっていう人も、まあ、いるにはいるんだけども、でも、やっぱり一度どっぷり使って、それを商売にしてしまうと、やっぱ抜けられないですよ。もういろんなしがらみがついてくるお金のこともあるし、で、やっぱりその、仲間というものがいるんで、それをそうそう裏切ることもできないし、で、やっぱりね、もう何年もこういうことをやってるとですね、うん、その、今更ね、 今更間違ってましたなんて言うと、自分の人生を否定するようなことになるじゃないですか。まあだからまあやってる方々はまあいろんな思いが複雑に絡み合ってると思いますよ。あの金儲けでやってる人もいるし、まあついつい業界に入ってしまったらもう抜け出せなくなったっていう人もいるし、あるいはお金にもならないのにもう完全に洗脳されてね、どっぷり使ってるっていう人もいるし、まあということであのリストを見て思ったのは、やっぱこれはね、職能集団、あの同じ職業の中 までいろいろと必死なんだなっていうふうに思いましたということでねあのリストを見た感想でした